ラジオをお聞きの皆さんこんにちはパーソナリティのくすなわおんですくすなわおんバースデープロジェクト2022プレゼンツくすなわおん生誕ラジオが始まりました<笑>うわぁ始まっちゃった<笑>えっとそうですねまあそのそのまんまのタイトルの通りこの私 楠和音の誕生日を祝したラジオとななっておりますなんかね一人で誕生日してることが基本多いような感じなんですけどこれを機にねちょっとなんか頑張って<笑>あの頑張ってでもないかこういうのはこれを機に自分の振り幅を広げていきたいなっていう思いで今回から 始めた感じですまあこのバースデープロジェクト自体はあの去年から始まっていってまあ場所取りとか特に関係なくできるネット内で の, あの活動計画なのでそういうのもあって今年も始めました。<笑>ということでえー、っと。 今回はあの私のこれまでのあのクツナワオンからのが始まってからの活動とあとこの1年について振り返りたいなと思うような特別な会にしていきたいと思います、えー、それではスタートです最後までよろしくお願いしますクツナワオン バーースデプロジェクト2022プレゼンツ忽那和音聖誕ラジオはい改めまして忽那和音バースデープロジェクト2022プレゼンツ忽那和音聖誕ラジオ2をお聞きの皆様はじめましてパーソナリティーの忽那和音です。 えー、と こ, のコこのコーナーは自己紹介のコーナーナとなりまた、えっと、多分みほとんど聞いてる人は知らない私のことを知らないと思うので少しでも私のこと私の知っている活動について知っていただければいいなという思いで始めていきたいと思いますまず名前は靴那和音です あのペンネームなんですけどまあなんかよくせ「なんか名前の占い的なものがあるじゃないですかね」ってそれを縁起 の, のいい活動するにあたって縁起のいい名前がいいなと思って検索してみてあこれはこの名前はいいかもしれないということで素直にしました。 えー、と生年月日あの月日のところは9月26日でも今日なんですけれども年についてはなんかまあそこまで年について考えたことは最近ないかなでも特に言ってもいないので別に言う必要ないかなというでも世紀末あたりって言っちゃえば大体わかるじゃないですか。 お察しくださいのかなとい方は世紀末あたり<笑>えっと出身地もうあんま行ってないのでまあ言う必要ないかなと思うんですけどあの盆地で新幹線通ってるあたりですって言えば結構限られてきませんか限られますよね盆地で新幹線通ってるといえば。 とということですそれで<笑>えっと趣味、趣味はテレビ視聴、アプリゲーム、勉強、散歩<笑>。まずテレビ視聴は基本バラエティとかアニメ、まあ、ニュースも見るかな、1日に1回は必ず。バラエティはお笑いですね、ほとんど。やっぱ 大体皆さんがテレビで見て、バラエティーあ、お笑い番組で見るような人たちはみんな見てますよ。あとアニメも。なんかビジュアルかな最初、ビジュアル声優さんと、なんか、うん。あと内容かなどういう。やっぱり、キービジュアルの 説得力が大きいじゃないですかなんかインパクトっていうか与えるものなのでそこの辺りで見ようか見ないか判断するかよく3話まで見たら今後見ようかって判断する人ってよくあると思うんですけど私も最近はそうしてますねちょっとあまりにも録画する容量が足りなくって。 ある程度はディスクに保存してテレビ版とか残しておきたいんですよね。あの、あの販売されるものとやっぱりちょっと違うところがあるじゃないですか。まあ、そこまで見る人がどのくらいいるか分からないんですけど。えー、好きなアニメっていえばもう結構ありますよ、もうタイトル言うと。 もうシンフォギアとかもう特に私のスピリット精神的なものですよねなんかそうありたいなっていう希望を持たせてくれる生きる希望を与えてくれるあ終わったすっごい長くなっちゃったえ私どのくらい撮ってたのあれ17分いややだすごい長くなっちゃったこれ全部流せるのかなまあ区切って区切ってやればいいんですけど で、えー、まだ全然趣味のの序盤のあたりじゃんアプリゲームはさっき言った通りシンフォギアですシンフォギアとアズル レ, レンとあと黒猫未だに黒猫やってるんですよなんかあれクイズだからなんか素人はほらなんかトップクラスの 人じじじゃゃななないいいとクイズ番組ってて出させてくれない感じじゃないですかだけどあのゲームは夢を与えてくれたり自分の脳を活性化させたりさせてくれるのでとてもいいアプリだなと思っていつも使ってます。で、えー、私もなんか入れてたっけポケモン GO を入れてるしポケモン GO 入れてるし あ、fgo 最近やってない馬娘入れてます馬娘あとハリポッターのミスティミステリーなのかなこれミステリーとものゲームも入れてます。そのくらいですなんかパズドラとかあの前の昔使ってたスマホでは入れてたんですけどなんか そんな長時間やってないんですけどやってたら夜中にその画面が出ちゃったりあ夜中っていうか寝てるときにその画面が出ててなんか夢の中でもプレイしてるみたいな風になっちゃったからちょっとこれはやめとこうって思って消しましたそれでもう夢にまでゲーム出てきたらもう終わりだと思うのでそういう場合は消していますでもそれ以来かなだから なんだろうそういう画面しか出てこないゲームは私にはちょっと合わないですね。えっと、次に勉強勉強はねやることはやるんですけど最近創作活動が忙しくてできてないです。時間決めてやればいいんですよねみ ん, ななんか1時間2時間90分とか食いってやればいいんですよね。 前は英語を中心にやってたんですけど、今ちょっとやることを他に教養の方でやることがあるので、そちらを中心に勉強しています。あと散歩。散歩はポケモン GO があってこそです。ポケモン GO 相棒がいなければやりません、多分。やっぱ可愛いことを、 お散歩してるといい気分になるじゃないですか。だから私はこれからも可愛い子相棒にして散歩します。<笑>はい次。靴 の, 王の活動内容創作です。創作で生きてます。なんか収入とか関係なく。もうボランティアって感じですけど。 創作をやってないと私じゃいられないっていうか、そういう感じです。基本的に執筆、小説の執筆、イラストの制作、音楽制作をやっています。本当に言っちゃえばマルチです。マルチ活動しています。えー、っと、イラストの方は、 自分の書いてる小説のキャラクターを書いてみたりあと他作品の私の好きなキャラとか書いてみたいキャラを書いてピクシブに載せていますなんかあんまり登場あの投稿頻度は多くないんですけどなんやかんやの多くの人に見てもらって「いいね」もらったりとか。 ていますそういうとなんかフォローしてもらった時とかいいねもらった時とか嬉しいです最近なんか自信作ってなんだろうえー、でも今年誕生誕生日を迎えたアモーさんアモー奏さんあのシンフォイアのキャラクターとかはうまくいったと思いますあと小説の中で登場するちょっとだけもうなんか 今のところ1分くらいか な, なんか、うん、そういう感じで出てくる平安建築とかそういうのは細かくてちょっと大変だったんですけどでも参考にした回はあったくらいの出来になったような気がしますみんな手書きなのでちょっとなんかちょっとぐちゃぐちゃかなって思ったんですけど。 なんか古 び, 古びた感じっていうか味のある感じにはできたのかなと思いますで音楽制作の方は主にこちらもあの私の書いている小説の方からインスピレーションを受けたりとかまあ必要だからこういう時こういう場面に必要だから作って作ったみたいな感じなのが多いです。 まあ先ほども言った通りインスピレーションを得てあの作ったみたいなものも今まあたまに作ってるみたいな感じですできるだけこれも年内に公開できたらいいなとは思っていますそ れ, それで執筆作品についてはえっと今何作ったっていうのはこれまであんまりね短編作っ ってないんですよねあのあの自分の長編の作品に集中したいってこともあってあまり作ってないです。あの白玉物語っていうあの私がこの名前になって初めてあの作って完結させた短編小説があるんですけどえー、っと説明するとあの3人のあの。 まあ1人ずつ自分実家があの飲食店やってるお店の娘さんたちで主人公の一人の平月玉穂ちゃんは髪所の娘さんなんなですよそれでもうみんな大体もう小さい時からお店に立ってケり盛りできるくらいの小学校6年生です。 もう一人一人個性は違うんですけど同じなんか経営者的なポジションまだ未成年なのでそういう代表的なものにはなってないんですけどでも従業員の人たちからは信頼されてるみたいな子たちなのでそういうの共通もあって一緒にいたりとか学校生活を送っているっていうのもありますしあと。 季節ごとのメニュー開発とか、そういう飲食店ならではのあの困ったなあの問題とかも解決していくっていう作品になっています。小学校六年生っていうこともあって、その後は中学に転校しあの進進学しちゃうんですけど、その後もの話もちょっと。 今後書いていこうかなとやっぱり中学って部活もあるじゃないですかなのでそこを彼女たちはどうやって勉強仕事を部活と両立してどういう道に彼女たちは進むのかっていうのを書いていったら面白いんじゃないかなと思っています。でもう一個が あ, まあ、あと「シャーベット探偵」っていう作品も作っていてまあそれほど手が進んでいるわけじゃないんですけどこちらはあのシャーベット好きな女の子がの探偵さんとその相棒が事件を解決していくっていうそのままの探偵小説でしてもやっぱり可愛さは抜けた。 くくないので可愛く解決するみたいな目指していたりもしますやっぱり可愛さ抜けたら私の作品じゃないんですよ可愛さとお笑いが必要なんですよなのでそこは軸としてでもシリアスはシリアスにも大事ですよねそこを両立できるように頑張っていますそして今絶賛 時間を生きている時間をかけて作っているのが妄想能能力力者者と現実能力者の討伐戦ですなんかありきたりなよくなんかラノベであるようなタイトルを目指して書いてたんですけどなんかうーんなんだろうなあんま小説読んでもピンとこないんですけどでも最初は日常で始まるんですけど。 だんだんとそうじゃなくなるなんかそのタイトルのまま能力を得てってみたいな感じなんですよねそれでなんかうーん具体的にはあんまあまり言えないです拙い文章ではやるんですけど小説家になろうとか書く読みで公開中なのでそちらはぜひ読んで いいたただきたいんですけど友達と先生たち仲間たちの友情ありドロドロした部分もちょっとあり戦いもありミステリーもあり恋 愛, 恋愛もありみたいないろんな要素が入った作品になっています。 今後の展開は言えないんですけど愛ですね愛愛がキーですよすこれは愛と後悔と決意みたいなのがメインになってくるんじゃないかなまだ制作中であの その今公開中のものもちょっと私の中で添削してみてちょっとこれはまずいなっていう文章もちょこちょこあったりとかして今構成していますなのでその構成作業は執筆も終わらせなきゃいけないし123シリーズの構成も終わってから次 新シリーズ公開しようっていうふうに足を踏み入れたい踏み進めたいと思うのでそういう面でちょっとお楽しみにいただ頂てる方々には申し訳ないんですけど時間はかかるんですけどかかってしまうんですけれどもより良い作品作りを目指しているのでそこのご理解をいただいて。 温かい目で作品の進行、近況、状況、状どういう作業をしてるのかっていうのをブログやノートのつぶやきなどで知っていただいてあ進んでるんだなっていうのを感じていただけたらいいなと思います。もう誰かに どうこう言われても私の作品は私の作品なのでとりあえずちゃんと作って進めて終わらせるっていうのを目指して第一の目標として進めています。ということで以上が私の自己紹介になります少しでもね私の活動をしていただけたら嬉しいです。えー、以上 自己紹介のコーナーでしたくつなわおバースデープロジェクト2022プレゼンツくつなわお生誕ラジオ続いてはこのコーナーです誕生日のためにやってきたことを、えー、このコーナーは私の 誕生日9月26日のために私がやってきたことを一斉に発表しようというコーナーですでもやってきたことといってもねもう絶賛連載中営利制作中の妄想能力者と現実能力者の討伐戦を書いてたくらいであとイラストを描きましたこの誕生日のために。なので そのイラストたちをどんな感じなのか評価していきたいと思います。出るかな出るかないやーこういうふうにねなんかドドンって出すやり方って や, りたやったことないんですよね。だからできるか分かんないんですけどとりあえず。 1枚目はこちら<笑>えっとこれは一応このキラキラした目のような子は私ですよ私のなんか、うん、なんだろうネット世界の私みたいな感じですほら現実的にこれくらいのことをやるのはなかなか至難の技でしょ高額ですよお金かかります ネットであればこういうふうにすれば何でもできますからこれはこの衣装は着てる衣装は誕生日をメインにした感じかな2020年の2022年のネットの私の姿です腕大変だったところは何だろうなまあ あの下のフリフリあるじゃないですかレインボー的ななんかオーロラ的な色のそこかなどこだろうな<笑>あんま覚えてないんだよな作業のことな金色のなんか指輪みたいなところかなここは ネットで描き方調べて描きましたあんまね自分の絵に自信はないんですけどでもやらないよりはやった方がいいって思いで描 き, きましたこれ一応なんか指輪みたいになってるんですけどなんかこのなんだろう衣装腕の腕についてる衣装の一部的な感じです だからつながってるって思ってくださいちょっとはあのー、なんだろ肌色が見えるようになんか質感を出すように薄くは一応カラーリングはしました最近青色が好きなので青をメインにして作ってみました 以上ですあ、髪の色はあの私の質感をあの色を真似て作ってみましたはい次次もね同じような感じですよはいこちらこれもさっきのものとを参考に作りましたでも こっちはショートなんですよボブこっちはより私のリアルなところに近づいてきたかなーっていうただ目なんか目の方はなんか色を加えました私なんかピンクとかかなピンクを加えたかな腕の布のところもちょっと違ったりとかしてあと うん、あととフフリフリのところもピンク一色にしたかなこっちもなんかちょっとザラザラしたいろんな色みたいなのは加えたと思うんですけどでもピンクがメインイラストごとにちょっと色はとかデザインとか変えてましたでもちょっと変えてたっていうか私どういう風に変えたかなっていうのはちゃんと見ないで書いたからあんま覚えてない状態で書きましたあちゃんと中にはパンあの パンツ履いてますよ 見, 見せてもいいという感じですはい次次は建築の方ですまず玄関からはい玄関これ玄関なんですよこれすごいでしょう私の家みたいな<笑>これは本当に こ, これは一番こだわりましたよあの 今回のイラストの中で一番何してこんなにもお花咲いてること人んちで咲いてることないですよねってくらいすごいです咲かせましたよ私頑張ってえー、っと手前に 見, れ見えるのがラベンダーで奥があのラベンダーとバラしか見える分かんないんですなんか検索してみたんだと思うんですけど やっぱり9月生まれだから9月っていうのも意識して9月のお花にしたかなあと イ, イングリッシュガーデンをい意識したかなあとはよくありそうじゃないですかこういうなんかブラウンの建物にお花とか。 ああまあ別々きよくお花畑ってあるのが庭の方ですよねでもこれ庭じゃなくて玄関ですここはねほんと一番こだわりましたでも大体なんか増殖させたみたいなお花を増殖させて作りました的な感じですこれはねいいなこれいつかなんか 次の誕生日まではずっと使ってたいなって思ういいものになったような感じですこれはちょっと満足してるかなはい最後最後はね庭なんですよ今度こそはいこちらわっわまぶしいわなんか黄色にする予定とかなかったんですけどなんかいろんな の使ってたら黄色にの外壁の庭になりましたいやこれはね す, すごいですよこ の, この金色はほぼほぼ黄色ですよねなんかブラウン的なところもあるんですけど本当はブラウンにしようと思ったのに赤にの関係で黄色になっちゃった黄色ですよね黄色になっちゃいましたよねいや こんな家に住めたら最高だこれはあのよくこういう建物海外にあると思うんですけど西洋ヨーロッパの城をイメージした庭建物にしました私広い家に住みたいからこれだけじゃないんですよ多分敷地はよく考えてないんですけど。 なのでそこを意識してなんか間取りとかもちょっと考えて描きました以上が私が頑張って描いていきたイラストですあまりね去年と比べればちょっとやることが少なかったかもしれないなと思いつつやっぱり いつもの活動に集中したいと思って今回は短く済ましました来年はそうだなまた短編とか作るかなということで以上誕生日のためにやってきたことでした スプロジェクト2022プレ続いてはこのコーナーサイト点検<笑>えっとこのコーナーは私コツナワオンのポータルサイトがあるんですけれどもそのサイトを自分で見てもうちょっと。 見見る人的に見やすい方デザインとかあるんじゃないの情報があるんじゃないのもっと整理した方がいいんじゃないのっていうのを追求するコーナーナとなっておりますとりあえず 見, てる見るだけ見ましょうってことでもしかしたら皆さんが見る時には変わってるかもしれないんですけれども改善点があれば随時メモしてって。 書いていこうかなと思いますでは最初ホームペー ジ, ホームページ私が見るときには先ほどの誕生日のためのコーナーで公開したイラストを対比させてなんかしてますねででっかく 黄色いい文字字ででと漢字と英語で書いてますこれはね、なんか意外、意外になんかちょっとぼやけちゃったなっていうのが、今回はあります。はい、次。下にスクロールして、お知らせと連載中作品のコーナーです。これはね、連載中作品とか、そういう情報とかは、 なんか随時更新していくのは大変ですでもみんなに知っていただきたいのでそこはできるだけしょっちゅうは変えず、なんか本当は年にで変えたら楽だなと思っていますお知らせはあんま更新ないかな 一番最初の更新8月26日「クツナマンバースデープロジェクト2022スタート」っていうのから音楽授業開始7月2221日特別番組の配信決定7月21ノートにてブログを引っ越し2月22あ違いますすみません4月21「クツナマン通信サイト開店記念パーカー発売」 ですあそっかパーカーだよそうだよあのー、物販販売とかしてなかったですねなんかこれを機に販売しようかなまた何かありましたらちょっと追加でどっか端っこやらどこかやるでお知らせしていきたいですはい次下に行くと「靴縄音バースデープロジェクト2022」 直接サイトがあるんですけどこちらもあんま進んでない<笑>去年までは連載なんかちょっとした連載とかあったんだけど全然進んでないそれでした今カレンダーですカレンダーすごいですよね私に8月26日から10月26日まで2ヶ月間時間とってんのに新作とか特になく更新しかやってないんですよね 8月26日はあの私のうつしかばみ的なキャラクターのうるまきわこちゃんのお誕生日ですそれで8月26日はワン・インドラ・リちゃんのお誕生日あんまり知らないですよね私もあんま作品で登場させてきてないからスピンオフとか出て出すしかないなーい 運動部が結構多いから運動部の話を目にした方がいいかなそれでちょっとあと前なんですけど主人公のアテナバル・ツコップちゃん9月 2, 2日お誕生日です<笑>あ10月結構いったかな11月さんは結構いるんだよなキャラクターで あ, ーあ3人くらいかあそこまでじゃんかなんか誰かしらかぶってんだよな誕生日 あ、そうだそうだ10月19日ミツキペーターと一式待機誕生日ですであ10月21日はマリンヘー・ヘルベドールさんと中学の図書館師匠兼アテナちゃんが作ったミューズの顧問になります それで月あ違う10月23日、バンヘルメス君の誕生日です。バンン君はあんま喋んないからな、ちょっと喋らせたい気もありますけど。という感じです、私の誕生日期間中に、誕生日なのは。もうちょっとね、何かしらあればよかったんですけど、ちょっとそっけないかな。期間と内容のところはもうちょっとは。 なんか白とかバッグを白とかにするとかしてもよかったかなという感じですはい次ホームちょっと私サイトの方見てたんですけどホームに戻ってきましたえっとこちらは他の媒体の更新状況ですえっと左からツイッター 真ん中が、あのノートで。えーっと、公開しているブログを。添付。更新を添付しています。最近オーディオコンテンツを作り始めましたっていうのが一番目のタイトル、九月十六日です。絶対収録日は絶対ブログ更新します、なんか。 こういうのやりましたみたいな報告収録しましたとかなんかそういうのをやると活動した気持ちになります一瞬でなんか終わっちゃうような気がしますけどはいえー、っと右がサウンドクラウドに公開中の音楽ですサウンドトラックリスト化してるのでぜひ 興味のある方はご覧ください。多分容量が満杯になるまでは私は更新できると思うのであのプロをプロ契約してないのでそこまでは頑張ろうかなはいスクロール下に行きますはいここでは他のサイトのあのー、ボタンとかありますねうー左にある ああって3列あるんですけど一番上が p i x i ファンボックスこれはイラスト p i x i のファンクラブ的なんですね。でも一応プランは作ったけどなかなか更新してないな。ノート。ノートは頻繁に使ってます。なんか Twitter でつぶやくよりもノートの方がなんか身 内, だ身内みたいな。 もうちょっと閉鎖的まあ、閉鎖的じゃないけどな誰でも見れるからでもそういうのがあってノートの方が書きやすいなって思う時が多いので最近はノートでつぶやいてますでその下あこれはもう私的にはちょっと重要かな「d e l u s i o n s p a r k m ック i c これは私が作ったあの会社とかじゃないんですよ ミュージックって書いてあるけどだけど音楽授業の名前の一つとして作りました最近7月22日に始まりましたやっぱり何かしらこういうのやりますっていう時に屋号があると意識が高まるかなと思ってホームページを作りましたこれまではめ e d m ナ、no. ーワンメロディーバワンっていうトラックディスクディスクじゃないなこれは販売してないかというのがリストがあってそういう私の個人的な作品あの創作物のために作ったえっ、ー、とサウンド音楽かなサウンドトラックになりますはいその下 左にあるのが YouTube の押しているものかななんかあんま私紹介動画的なものを作ったことがないので今度どうしようかなみたいなでもあった方が分かりやすいですよね期間限うん一部公開みたいな設定にしようかなはい次 プロフィールちょっとよ読んでいきますね。クスナワオン小説家になろう、書き読むなどの小説投稿サイトで精力的に作品を公開する作家 小, 小説のみならずイラスト制作や音楽制作を通じて自分世界作品の世界と自分の世界を広げる現在自 身, 自身の夢を を開拓と土壌作り作りりををしながら海外留学を夢見るあそうなん で, すよでもね最近ねうんまあ入ンって言ってもなんかもうちょっとハードルの低い方法を考えたりとかもしてますしまあいつかはやりたいなとは思ってるんですけどなかなかそうも う, うまくいかなかったりしたいのでちょっと慎重になってる時かな、ね。 あえっと左の画像は一番最初に作った私のアイコンああ一番最初じゃないかな何個かいやアイコン作ったなでも今回 の, あのバースデーを機に作ったイラストに変えようかなと思っていま今終わったから終わってからかなプロフィールページ行きました私プロフィールページもなんか 初, 初期のままだなんか「靴なわって書いてあるね Not g o o o n g s t r a I want I want to lie, r e i n g ideal and dream. Smile, hope, self centered, l e l i g h t Final. あ, あです。<笑>なんだっけ。なんだっけ。あ忘れちゃった。嫌だ。自分で書いて二千二十一年六月に。名義変更後小説家になろうで。白玉物語後に。白玉物語。白月玉穂の章に。名称変更。新作。妄想能力者と。 現実能力者の討伐戦を発表以来精力的に小説の連載発表を行っている、えっと、執筆活動を並行して作品内の設定資料とオリジナルキャラクターや自身の好きな他作品のキャラクターを描くことなどイラスト制作も行っているまだこっちで音楽制作書いてなかったですねそれで以下 SNS、ずらーっと、Twitter、Facebook、Tumblr、YouTube、WordPress、Pinterest。で、その下が、小説スカニアロ書く読む Pixib、Everystar、a l p 次くる、マグネット t ンクノベルリストえー、っと、ノベルアッププラスの、 小説投稿サイト、イラスト投稿はピクシブですけど、が載ってます。で、その下は、えっと、他のマイプロフィール制作とか、えっと、サイトを添付するサービスです。マニーとリンク、リンクツリーです。はい、その下、お問い合わせ、商業仕事、 創業仕事のお問い合わせとかあとあなんか一般向けにあのー、読者さんとかに、あのー、感想とか送ってもらったらいいなって思った時にちょっと送っリンクを貼りました「靴の輪音への感想質問フォーム」っていうのがありますので。うん 読んで作品読んでみて面白かったとかあのこういうふうにした方がとか質問等がある場合は送ってきてくださいちょっとどういうふうに返答するかはからないんですけどまあ作品のアイディアとかになるようなものがあればちょっと検討していきたいなと思っていますでその下「作品仕事一覧」って書いてありますシャーベット探偵あそうなんですよあの 名義は違うんですけど、シャーベット探偵が公開、ネットに公開して、した初めての作品になります。本当は中学の時、あの、友達と一緒にアイディア、アイデアを出して考えたものなんですけど、今は、あのマグネ、書く読む最初で公開してたんですけど、今はマグネットインクの方で公開しています。ちょっと名義は違うので、検索したら、 違う人の名前が出てくるんですけど多分それは私だと思います<笑>えっと2019年こっちもまたあの違う名前で、あのー、公開してたんですけど「白玉物語」後々あのちのちに「白月玉穂のショー」というふうになる作品を小説家になるうで公開していましたえっ、ー、と今あそうだ名前変更しましたででも一部サイトでちょっと公開まだ 公開しているものの中で名前が違ったりすると思うんですけどそれは私の名前です<笑>えっとそれで2021年から本格的にあの「のワオンとして活動を始めました、えー、っと最初がそうですねあのまだ完結していなかったので「白玉物語」の「白月玉本のショーの、えー、っと続編続続く話 を書いてて完結させてそれでその次に「えハンモリー組」の賞エベリスタで公開して完結させてそれで最後に麦「麦麦豆小麦」の賞をアルファポリスで公開して、えー、と完結させています。あこれはまあ書きやすかったかなちょっと軽い気持ちで書いたものなので。 今後話伸びるか、私の威力と体力次第なんですけどあればいいですよね<笑>。それで「白玉物語」が終わったくらいまだ途中だったくらいかなの頃にえっと新作完全新作でえ妄想能力者と現実能力者の討伐戦を小説家になろうでまず発表しました。 こちらは、まあ、ああまあさっき説明したからいいかな<笑>あの小説家になろうで発表してそれでなんか他の媒体でもなんか広めるために作った方がいいかもなと思い書くようでまず、えー、っとちょっと改良しつつ。 徐々に公開していってます今も毎日公開しているのでぜひご覧くださいえっとそれであそうです格あと格読むはなんか私的にフォントとかデザインサイトデザインとか好きだったりとかしたのでそういう意味でもじゃあなんか スピンオフ的なのも特稿しようかなって時に便利だったので作っ、えっ、ー、と発表するようになりました。またね、前後、えっとスピンオフの名前が前後実録っていう、あの前後の日の記憶、記録っていうふうに書くんですけどそういうのはまだ書いてないですね。まだ 進んででないですシリーズ3までいったのにな<笑>ところどころ帰ってかないとねなんかうん進み方が長いのか短いのかちょっと自分でも分かんないような感じですでも1年丸々日常がほとんどだったのでまあネタがあれば。 いいんですけど落ち着いたら帰こうかな<笑>えっとそれであそうですね全然話進んでないんですけどこれ「女子ソフトの逆手」っていうこれもスピンオフなんですけど次くらいで書いてなんか一回アンチ的なのがあったんですけどでもしょうがないじゃんって思うんですよねなんかまあスポーツ小説とか書いたことないので。 またそこは書くんだったら研究しなきゃなっていう思いでいます。はいそれで特別編1があるんですけどこれは去年のあのー、私の誕生日くる靴のワンバースデープロジェクト2021で公開してった短編小説になります。 これこそなんか定期的に更新間を空けてはいましたけど更新してはいたのでそういう意味で少しはなんかこれは、えっと、9月私と同じ9月26日誕生日の浦巻晃子ちゃんの過去とそして現 在, 現在みたいな話になっています。 俺もねちょっとねちゃんとあの構成 し, してないかななんかいいすごいいけないことばっかりしてる私まあいつかいつかって言ってるうちがちょっとうまくいかないですけど直せたらいいな。はいで 一番最後一番下に書いてあるのが英語版って書いてあるんですけどこれは重そう能力者と現実能力者の討伐戦に出てくるあのアメリカの学校から来る一回旅行みたいな感じで来る子がいるんですけどその子たちの話です、えっと、サブジェクシサブジュゲーションバトルビトウインデ ィ, ディリュルジュアルアビリティアンドリアルアビリティっていう 英語のタイトルになります「わたっぷ」「わワタわっとぱっと」「わっとぱっと」かなっていうあのー、小説投稿サイトがありましてそちらで投稿あの英語の投稿は し, します。でも全然そっちも進んでないんだな本編が。 本編が進んでないから進んでないんだな私の私の執筆能力の低さだあーすみませんでもでもね本編大事だからまだ私本編に満足してないなので応援よろしくお願いしますはいプロフィールは以上ですプロフィール終わったはい ホームに戻ってきました。それでまたさっきカレンダー出てきましたねはい終わりああ終わったわあ長かったな失明が長かったですねちょっとえっとあそうだ私年齢制限付きの作品も作ってるんですよとか言って<笑>でもそっちも進んでないあの、派生系ですね派生系ですあの討伐戦とかえ何書いたっけ私 あ、そうだ、それだけだでもね「白玉物語」のね R18 的ななんかそういう風に作った覚えがあるんですけどどうだったかな忘れちゃったやだ怖いということで以上斎藤転勤でした今後私がいろいろ言ったけど反映されるか分かんないですけどでもとりあえずは終わりですありがとうございました カツナワオンバースデープロジェクト2022プレゼンツカツナワオン生誕ラジオここからはカツナワオンの活動のお知らせのとなりますえまず小説活動の情報ですえ妄想能力者と現実能力者の討伐戦は現在 第 3, 第3シリーズまで小説家になろうにて公開中です。また毎日公開している、えー、小説家になろうにて公開済みの内容を再構成したバージョンを書く読みにて公開中です。今後も改良を重ねて両媒体で公開していきたいと思いましたので長い間お時間をいただくこととなりますが。 何とぞ温かい目で見守ってください、えー、そして年内中に新作となる第4シリーズの公開を目指し鋭利制作をしています、えー、応援のほどよろしくお願いします、えー、その他にもクスナワオの作品は小説家になろう格読むのほか様々なマナ媒体で見ることができますので詳細はクスナワオ ポータルサイトにてご覧ください。続いて、イラスト情報です。イラストの公開は、えー、ピクシブで行っています。また、メイキング動画は、くつな和音の YouTube チャンネルにて公開中です。新作発表の都度、更新されますので、両媒体のフォローをよろしくお願いします。続いて、音楽情報です。 小説家になろうにで連載中の妄想能力者と現実能力者の討伐性をイメージしたサウンドトラックの配信が決定しました配信媒体は YouTube がメインになる予定です決定次第ポータルサイトや Twitter などで発表していきますのでお待ちください最後にファンクラブ情報です文章などを投 稿, 投稿できるサービスノートにて クスナワオのファンクラブができました、えー、ファンクラブのタイトルは 2-2 の2 2の2乗と F-4 の4乗部屋です、えー、この後この誕生日配信が動画が公開された後に会員様限定で公開する反省会番組も公開予定です えー、プランは2つあるのですがどちらのプランでもご視聴いただけます詳しくはノートの「忽那和音」ページをご覧ください以上忽那和音の情報でした「忽那和音バースデープロジェクト2022プレゼンツ忽那和音生誕ラジオ」。 えー、クツナワオンバースデープロジェクト2022プレゼン ツ, クツナワオン生誕ラジオ」いよいよお別れのお時間です皆さんいかがだったでしょうかいやー長かった本当になんか1時間以上もこのにも一人で話すこと全然ないからもう本当にいやー全部放送公開されるのかな 本当に結局私の編集の手にかかるんですけどいやーどうなるんでしょうね私にも分かんないんだ<笑>分かんないよ、えー、まあこんな風にね YouTube でまあラジオの配信始めたのは今日が初めてなわけじゃないけどでもこんなにも配信長くすることは初めてだったので。 これが公開されると皆さんの反応どうなるのかちょっと不安であり怖いなとか思っちゃってまあ見てくれた人の反応を不安しなんかネガティブだな楽しみにしたいなとか言いたいな変な感じです気持ち的にはとても変な感じです、まあ、とりあえずあとで、ね、まだ喋ることもあるので。 ここで終わりにしたいと思います皆さ様が情報ありがとうございました、えー、ということでここまでのお相手はくつなわおんでしたさようならまたどっかで配信あるかもしれない<笑>多分生じゃないです収録です私収録しか し, しませんからということでありがとうございましたさようなら